こんにちは。夢占い TV です。今日はコーヒーが出てくる夢についてお知らせします。コーヒーが出てくる夢は、誰かに会う夢、誰かの助けを借りて、助けを受けて、仕事の処理に成功するという暗示が多いです。コーヒーを飲む夢を見たら、味やコーヒーの温度によって吉祥が分かれます。苦いコーヒーを飲むと健康が悪くなるとか、冷たいコーヒーを飲むと損をするといった暗示の夢が多いです。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 近いうちに、良い知らせを聞いたり、嬉しい人に会えることを意味します。湯気が立ち上る温かいコーヒーの夢。これからやることが、運気アップして、うまくいくことを意味する夢です。誰かがあなたのコーヒーに唾を吐く夢。あなたを全く好きではない人が周りにいることを意味し、身近な人と衝突しないように注意する必要があります。誰かにコーヒーを入れてもらう夢。 他の人から褒められたり、愛されたりすることを暗示する、夢誰かに注目されるようになること。甘いコーヒーを飲む夢。愛を感じることができる恋人に出会ったり、良い恋人関係になる可能性があることを暗示しています。冷たいコーヒーを飲む夢。現実で注意すべきことがあることを意味しますやっていることがうまくいかず、損害を被る兆候にも見えるので、金銭取引や仕事の処理において、慎重になる必要があります。苦いブラックコーヒーを飲む夢。 自分の健康に突然の異常が起こり、病院にお世話になる可能性があることを暗示しています。健康に十分な注意が必要です。アイスコーヒーを飲む夢、冷たいコーヒーを飲む夢、財物に損害を受けたり、時間を無駄にすることがあります。牛乳と一緒にコーヒーを飲む夢、小さな困難があることを暗示ストレスや不安レベルを解消できる何かに、多くの努力を投資すべき時です。コーヒー豆を引く夢、恋人との葛藤があることを暗示する夢です。 上司からプレゼントとしてコーヒーカップのセットをもらう夢。実際に親戚や友人から貴重なプレゼントをもらったり、大金を手に入れることができる。自動販売機のコーヒーを飲む夢。普段抱えていた悩みや心配事が解消され、良い仕事が舞い込んでくることを暗示しています。しかし、自販機でコーヒーを出したのに、水だけでコーヒーがない場合は、実もない仕事をすることになったり、努力しても正当な対価を受けられない可能性があることを暗示しています。 友人や恋人と一緒にコーヒーを飲む夢。良い集まりに参加し、人と仲良くなれることを暗示します。友人や恋人と飲食店コーヒーショップに入る夢。何らかの集まりや、同窓会に出席して、楽しい歓喜を呼ぶようになる。カフェや喫茶店で知らない異性と一緒にいる夢。現在、自分がとても寂しいと感じていたり、また、異性と関わることで疲れている状態であることを意味します。コーヒーを飲む夢。進行していることがうまくいき。 混乱がある夢であるまたは頼まれることがあることを暗示する夢。コーヒーの味が苦い夢。コーヒーの味が苦かったり、まずいと感じる夢は、健康に問題が起こることを暗示する夢。コーヒーをこぼす夢。あなたの不要意なミスによって、多くの人が被害を受けたり、対人関係に問題が生じることを暗示しています。コーヒーを注文する夢、コーヒーを買う夢。仕事が自分の意のままに進み、良い成果と利益がもたらされることを暗示します。 コーヒー豆を焙煎する夢。結婚運がある暗示ジこれから安定的で、平穏な日常を過ごせるようになります。コーヒーの香りを嗅ぐ夢コーヒーの香りを嗅ぐ夢。気分がとてもよくコーヒーの香りを感じた場合、日常や休息でリラックスした状態が続くことを意味します。コーヒーを入れる夢。誰かをあなたが待っていることを暗示しています。コーヒーを飲む夢。強い刺激や新鮮さを望んでいることを暗示する夢です。コーヒーを捨てる夢。 コーヒーを捨てたり、コーヒーカップを投げ捨てる夢は、自分がしていることに、大きな支障が出る可能性があることを暗示しています。コーヒーを買う夢。何らかの仕事や取引をする上で、損をすることなく、うまくいくことを意味します。仕事の処理がうまくいくという意味の夢です。コーヒーショップのカフェで働く夢。人間関係において、幸運が訪れたり、良いチャンスが訪れることを意味します。また、これから忙しい仕事に没頭して、健康に問題が生じる可能性があるので、 体調管理もしっかりしなければなりません。喫茶店で人に会う夢。現実で約束をすることになる暗示の夢。コーヒーに砂糖をかける夢。思いがけず嬉しい人に出会ったり、思いがけない嬉しい知らせに遭遇することを意味します。コーヒーカップが割れる夢。コーヒーカップが粉に割れて壊れた場合は、金銭的な損害を受けたり、心配事が生じたり、うまく進めていたことが中断されたり、契約の破棄もあるかもしれません。 コーヒーカップにコーヒーがいっぱい入っている夢。財宝が転がり込んできて、これにより、金銭的に豊かな生活を送るようになることを意味します。テーブルの上にコーヒーカップが複数置かれている夢。友人の家や雰囲気のある場所で、楽しい集まりを持つことになる、ディスカッション、セミナーがある、コーヒーの夢占い動画最後までご覧いただき、ありがとうございました。次の動画も、ぜひご覧ください。ありがとうございました。